えー、こんにちは古田今日はですねジャズののののドララムの演奏の音量バランスの話ですね、えー、この間やっぱりこういろいろ演奏を見に行ったんですけどこうセッションやってる時の皆さんがすごくなりがちな音量バランスがですねまあビッグバンドのなんかこう、まあ、ちょっと質問とかもあって音源見せてもらうとキメの部分とかねここめちゃくちゃでかいんですよ。だから<音声> ここだけすごいこうキメとかはやったことあるけどだからここはもうフォルテッシモで叩いちゃうのねでレガートがみんなこれぐらいで叩くからそうするとそこだけ大きくなってレガートに戻るとゼロになっちゃうみたいなだからビッグバンドのそれまではこうやってやってんのに。 こういう音量バランスの人が非常に多いですね。で、ブカマーああのレガートってすごくこう振りかぶるようにしてて、これはあのブログの方には詳細欄にこういろんな人のレガートを載せとこうと思ってるんですけど、もうエルビンジョーンズとかこれぐらい振りかぶますね。もうここに当たるぐらい、レガートの先がこれぐらいに行くぐらいまで。えー、メルルイスとか。 意外とあのこう優しそうな感じするんですけどスティックやっぱこれぐらい上がるんですね要は45度とかやっぱ上がってるんですよ。でみんなこうシンバルレガートの時は相当ちっちゃく叩くんですけどシンバルレガート こ, こそで例えば「コンファーメーションのタッタッタラ」のとこをみんな。 こうなっちゃうとここでバーって上げたのに急にこうメロディー叩くになるとガクンと下がっちゃうのでここは<音楽>これぐらいですね。 ここがすごいスイングするというかここの音量がレガートの音量がこれがまあ10だとすると10だとするとコンピングっていわれるスニアとかバソラの音量っていうのはだいたい3とか2とか。 音量バランスがいいです僕、ね、はあのー、だいぶ20代ぐらいの頃かな、あのー、20代後半か30代ぐらいの時に高橋慎之介くんがねラブリーに来て飛び入れしてくれたんだけど彼のスティックがもうこれぐらいまで上がっててなんて素晴らしいんだと思ってねレガートをこうこうそうかレガートがこんなに大事だっていうのはああそうなんだっていうふうに思ったことがあります。だまだ自分がプロじゃなかった頃ににライブこう見に行くね まあ、機会があっていっぱい見に行ったんだけどでアメリカにはこう IAJE って昔あったんですけどねその教育機関みたいなねそういうのがあって一日中いい人の演奏が見れるんですよリ、えー、チャード・モノが来てたりとかね、まあ、ハンコックが来てたりとかですねエリー・ゴメスでドラマがジャック・ディジョネットの演奏もあったしそうチック・コリアのトリオですねっていうのもあったしもう本当にいろんなバンドがもう間近で見れて。 で、もうその時のニューヨークの若手のバンドとかもいっぱいあってで、何が違うんだうもう明らかに違う何かがあると思って一日中見てて一日10時間ぐらいこうライブを見てそれを4日間ぐらい過ごすんですけど何かが違うってやっぱレガートの振りかぶり具合とかレガートに対するこうその思いというかレガートっていうのがもうベースになってるんだなこれがもうここがベース。でその上手なエトビートの叩き方っていうのをまあ 僕は出してるんですけどその中でこう ド, ドラムっていうのはこのロックの場合はバスバスドラとスニアでリズム刻むんですよなのでここでビート出すからこれはしっかり音量出すんですけどジャズの場合はレガートなんですこれはあくまでもこのそのこのこレガートの要は10としたら3ぐらいでお話に相手のお話のうなずきをしたりするやつ。だからみんななこうな やってることはすごくいいんだけどちゃんと相手の音も聞こえたりするんだけどでもだんだんこの音量が大きくなると相手の音が聞こえなくなってもう自己完結になってしまってみたいになりがちです。なのでレガートだけレガートって結構振りかぶっても自るなってない ここで聴いてるとそんなうるさい感じがするんですけどバンド全体で聞くと結構振りかぶってちょうどいいぐらいなんですよ特にビッグバンドなんかだったら16人をこのレガートだけで引っ張るわけだからものすごくこのこれって大事なんですね。これが10としてで決めとかになってくると全体でこのスニアと<音楽> このここでセクションやってるのとレガートが同じぐらいの音量になるようなバランス組み合いをしないとうまくいかないって感じですね。ここらんがかなり皆さん苦手だったなとい う, ふうには感じましたかでジャズらしい音量のバランスっていうのはシンバルレガートがもうとにかくまあこう、まあ、基準でシンバルレガートがどんどんどんまた上がってこれ10でシンバルレガートが15とかになってくると こ, のこっちのセクションも15に合わせていく。で コンピングっていうのは10に対して23ぐらいからまあ実際にこの10に近づいてるセクションなんか近づいてくることあるけどレガートっていうのがメインになってるっていう形が、えー、非常に好ましいと思いますので、えー、そんな感じでこれ振りかぶり音量っていうのは高さで決めるんでこのレガートここまで10で振りかぶってたら左手はこれぐらいの音量で演奏すればいい。でだだんだん盛り上がってきたら